の効能はどうですかなんか体がいい感じにポカポカしてるような気がするシャミ子助けてでもつままないでえー、今度はシャミ子の魔力を鍛えよう余もいい方法知ってるぞ